えー、当然、太ければですね、えー、当然太ければ、えー、こういう感じで針が入っていってもですね、えー、陰形海面体の部分が多いので、えー、その海綿体の中に入る場合が多いんですけども、えー、これが小さい場合は少しでも進んでしまうとですね薬液が海綿体から漏れる可能性があると思います。えーちなみに やはりサイズは人それぞれですので、えー、こう小さい場合もあるかと思いますその場合は当然、えー、突き抜けてしまうという可能性もありますなので、えー、刺した後に、えー、強く押しすぎないようにしそのためには気持ち引くという形になります